Good. <laughs> おはようございます、ジャンんポンちゃん。おはようございます。外は楽しいですか寄り添っちゃって。はい。はい、ぽンちゃん。どうしたおいで。おいで。ポンちゃんおいで。おいで。 ちゃんどうした 一人がいい時もあるけど、急に寂しくなるんだね。んね。ポンちゃん。ポンちゃん予定より早いです。今これから紹介しようと思っていたところなんですけれども、ポンちゃん。ポンちゃんポンちゃんポンちゃん。それ乗っちゃうんですか。かわいい T シャツ届きました。ちょっと前に。 <笑>えー、開けて見せたいんですけれどもポンちゃんがどうしてもここどいていただけないでしょうかいやー首だよね<笑>ポンちゃんポンちゃん。ポンちゃ ん, ポンちゃん。かわいい T シャツにかわいいポンちゃんが乗っていますきたねポンちゃんにはじゃあこれをやったらどうかな、はいはい、ポンゃん気持ちいいああ気持ちいい、ね、あ気持ちいいちあした、はい、気持ちよくて歩きたくなっちゃうよ 気持ちいいね、ぱんちゃん。ぱんちゃん。うん、気持ちいいね。うん、ぱんちゃん、ぱんちゃん。ぱんちゃん。ぱんちゃん。<笑>見上げております。<笑>顔を見上げはい、ぱんちゃん、ぱ、はい、んンちゃん。うん、うん、え、歩く、歩く、歩く。あ、あ、暮らしに慣れてきたね。<笑> それはそれでいいんだけどねうんぽ、うんンちゃ ん, ンちゃんいい子だねはいい子だはいサイレントミャンもできるようになったのねぽ ン, ンちゃんねちゃんあ、動いてくれる動いてくれるいや<笑><あれ><笑>がっつり乗りましたけどぽんちゃんぽんちゃんブラシと T シャツがコーディネート 私と T シャツコーディネートですワン、ま、ちゃんなかなか泣いてくれないんですねいい感じですかあ、ごめんねこっちはついてくれるあ、違う違うワン<笑>ちゃんえ毛がそらそらなっちゃうよあ、どいてくれるなこっちにするあ、はいあれ<笑>戻ってきたんかい戻っちゃったね ははいいちょっとじゃあご紹介します、はい、これですえー、水うさぎという名前をネーミングしました体の中が水でできている、えー、チャップンチャップン言いながらぴょんぴょん飛ぶうさぎのキャラクターこちらの、えー、T シャツ、えー、が、えー、地の色はこれは。 なとかなん言ね、オレンジ系のピンクっていう感じですね、うん、これ、えー、とね色合いがすごくかわいいんですよいいすごいかわいいんだけどおじじさんが後で着ててせます<笑><笑>あ今日じゃなくてもいいかそう、ねえー、本来ならば、えー、かわいい若い女の子に着ていただけるととても映えるんですけれども、えー、モデルはおじさんですお腹の出たおじさんが着ますね。ね 責任取ってきます。下もね。下は、ね。今度はブルーあ白か白地でえー、これは羊。羊で空を描いた羊、ね。そうそう。悩んだんだけどそれにしました。はい。これはポンちゃんダッシュ。ポンちゃんダッシ ュ,、はいポッシュポ。ポンちゃんダッシュグレーにしてみました。ポンちゃん。ね。ポンちゃ ん, ちゃんダッシュの T シャツもあるよ。後で広げて見せます。<笑>ポンちゃんサラサラー。 子ちゃんがどいてくれたので、T シャツをご紹介します。はい、羊はね、すごい悩んだんだ、うん。どれにしようか。はい。こんな感じです。わからん開。開けて。はい、開け ま, 開けまこれなんかピッキリきっ。 っっついてるやついいいいい、てててるるるやが入からねあ自分で言ってるけど、はよこの色悩んだけど。 すごくいい感じで合ってるからこれにしました。いい何このキャラクターどこで、えー、放映されてるの<笑>みたいなことになったらいいんですが<笑>どこへ行っても見ることはできません。今ならパクリ放題ですよ。えそうなの？<笑>はいそしてじゃこれを広げておいてこれの上に。 羊さんはね、すごい悩んだ水色にバックのない羊にするか、うん。でもこうなっているのもちょっとどうかなと思って。はい。彼にしてみました、はいはい。空中に浮いている羊です。羊さんです。この辺からピヨーンって飛び出しているところですねおうおう、えー。周りには雲が配置されています。 はい。はい、パンちゃん。ゃん<笑>これ、あの、見るときは必ず顔をこういうふうにしてくださいね。<笑>パンちゃんダッシュ、T. シャツ。本当はね、白地の方が、パンちゃんが目立って、うん、最初それにしようと思ったんだけど。うん でも白が多いなと思って、うちに買ってるのが、うん、でグレーとかになるとどうなるのかなと思って。まあ、いいよね、色味も悪くないし、うん。そうそう、それで買ってみました。はい、こ, この印刷すごくいいですね。あの発色がすごくいいので、っていうか昔に比べると、なっちゃうのかな。今時はみんないいのかもしれませんが、とてもいい感じに仕上がっています。さぎ。 ぽんちゃんにぽんちゃん乗っかりましたぽんだしちゃんだよしどうしかぽんちゃんいい感じぽんちゃんだよぽんちゃんだよ今、カリカリを食べてきてそして、くつろぐちゅくろい、はい、<笑>かわいいね、肉球 指がピアンって開いてるとこが可愛いよねという、ぽちゃんの T シャツでしたはいじゃ ん, かんうん、うん んあよかえり。 お父ちゃんは寝ます。